演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそういうわけで本日はこちらこちらキリン午後の紅茶ストレートティーを飲みたいと思いますうん今までレモンとミルクはレビューしたことあるんですけどストレートはまだレビューしてなかったと思うんですよねなので今回レビューしてみたいと思います赤々としていてこういかにも紅茶って色ですねそれでは ミルクやレモンとはまた違う一直線な美味しさがありますねあれほんのり甘さもあるこんなの私あったっけラベルに甘さすっきりと書かれている通り本当にすっきりとしていてでもこのかに甘さがあるそんな感じの味わいでしたねやっぱりゴーの紅茶はすごいですうーん当時ちょっと物足りないかなと思うような部分もなくはないのですがストレートでもフレーバーに負けず劣らずの美味しさがあって 美味しかったたののでこちらとさせていただきますシンプルな紅茶が楽しみたい方にはおすすめですそれで雪だるま朝になるなり憂いても溶けるのが心配なのでしょうかご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武終演